いよいよ韓8週よさこいフェスタステージ上で最後のチームご紹介いたしましょう最後に登場するチームはオーランの皆さんですたくさんの思いを胸に皆様の幸せを祈りながらあでやかにきらびやかに鳳凰のごとく翼を広げ感謝を込めて舞い踊ります会場の皆様と共に 微笑み楽しむよさこいを願いを込めて演誉いたしますそれではオーランの皆さんよろしくお願いいたしますはい会場の皆さんこんにちはわれわれはお隣ニーザスよりやってまいりましたオーオの王ランのお花のランと書きまして<笑>オーランと申します ルイスのよさチームでございますそして今日の朝いいことがありました、えー、この後もう一回踊らせていただくことになりましたありがとうございます<笑>ここにいる会場の皆様に元気と勇気と愛をお届けできますよう踊り子一同逆る気で参ります どうぞ皆様手拍子足拍子そして心の中でのご声援のほどよろしくお願いいたします<笑>では終わります2022オロン翼を広げて構え<笑>大きな翼を ま、だめかせ暁の空に舞うおおおろかに香る蘭の花そこに集い蝶の群れ土佐の高知の鳴子の音色を朝から夏に 君かせまあ、これ、ああ、チンにまたサイバーであったからなし、オーランワールド、デンカニクマ。<音楽>よっす<音楽> 踊れ踊れ踊れ踊れ群青らしく美しくしないふり当たり前の夏があって当たり前に祭りがあって当たり前に笑顔があふれるそんな日常に踊ることを心よりひどい踊り講師のシャッターに切りまいりますオーラン 大きなまい y o t r e o m e a 金秒散オーーはい、熱い熱い視戦と心の中での応援をいただきました会場の皆様に礼